どうもクリです今現在私がいるところはですね韓国の ににありりまますすンポドンのところに来ております今回の動画の内容なんですけども今回はですねこの南ドンの後ろにありますビフ広場というところですね映画の有名な方々の手形が地面にあるところになりますねここのビフ広場にですね屋台がねたくさんねやってるところにもなってるんですけどもここのビフ広場で有名な食べ物は何ですかと言いますとシアホットクというねものになりますシアホットクというものはですね シアというものはナッツそしてホットコというのはですね韓国風のパンケーキといった方がいいですかね揚げパンケーキみたいな実際見てみるとそんなものなんですけどもここのねシアホットコはね3つ3店舗ありましてこの3店舗ねどんな特徴があるのかというところでねご紹介していこうかなと思っております私のチャンネルのね視聴者アナリティクスの方を見てみますと大体私の年40代以上の方が見てらっしゃるのでちょっと甘いものはね こんなに食べる人はいないんじゃないかなとは思ってるんですけども、釜山でシェアホットクと言いましたら、まあ有名なね、ご当地グルメの一つでありますので、それをね、ご紹介していこうかなと思っております。それでね、この3店舗の特徴をね、ちょっとメモ書きを用意してますので、それを読み上げさせていただきたいと思います。まず1店舗目はですね、 たっぷりの福見シやホットクというところですね2店舗目が甘めが強めな好きな方向けの元祖すんぎホットクそして3店舗目なんですけどもアジョシホットクアジョシっていうのはおじさんっていうんですねここがね一番行列ができるお店みたいですこの撮影の前にですねちょっと軽く見てきたんですけども2つ目に話しました甘め強めが好きな方向けのまあ元祖すんぎホットクこの店舗がね今日見た限りだはちょっとなかったので1番目 あと3番目のこのホットク屋さんこの2店舗ですねこれをご紹介していこうかなと思っております今後ねさンに来てこのシェアホットク食べたいなと思っている方はですね2022年今現在が最新情報という形ですので今後来られる方に参考になるんじゃないかなと思いますので今後の動画楽しみにしていてくださいということでそれではねまずはビフ広場の方行ってみましょうビフ広場がこちらになります はいここに書いてありますねそれではねビフ広場の中入っていきたいと思いますはいビフ広場入ってきましたけども、まあ、こんな感じではい屋台がねこんな感じで入ってますねこれは乾物屋さんですねでベルトとかお財布が売ってるそれでここがはい 中心になるんですね、はい、ここにビフって書いてありますねそして手形の方がね、えー、こちらから、はい、来たんですけども左手側の方に、はい、行くと、まあ、こんな感じで、はい、手形が、はい、あるんですねなんか日本で有名な方のね、まあ、手形あるのかなとちょっと思っちゃうんですけどもお ビートたけしさんですね、お韓国のプサンに日本人のこういうね足跡が残ってるのって、なんかすごいですね、ここにもありましてね、今村翔平さんですね、はいの手形があります、そしてこちらの方にですね鈴木誠純さんっていう方ですね、私はちょっとご存知ないんですけど、そして第15回のところに和田恵美さんですね、はいそして第17回に若松浩二さんですね。 はい、坂本龍一さんですね有名な方ですね、はいはい、それではですね今回の本題に入りたいと思いますまず1件目はですねナッツたっぷりの入った組紙やホットクさんになりますお店の外観はですねこちらとなりますはい、金額の方はですね もうお店の目の前に書いてある通り1個2000ウォンということで日本円にすると200円ですね私がインターネット上で事前情報収集したところだと2017年とかそこら辺でだいたい130円ですね1300ウォンぐらいでしたねだから最近はね2000ウォンと200円という形で物価が上がってるような、はい、形ですねそれではですねお店の方に行きましてチアホットクここのね買ってこようと思います次 はい福みシェアホットク買ってきましたこんな感じですいや出来たてだから熱々で開けてみるとね若いお兄さんがジャバージャバねナッツ入れたのですげえ入ってますそれではいただこうと思いますそれじゃあね いただきますうん。サクサク。うんあっ何かねあんこ入ってますねうんなんだろうね簡単に言ったらねなんかあんパン揚げたみたいな米粉で作ったあんパンを揚げたみたいなはい感覚っすね、うん、次はおじさんホットクアジョシホットクのお店となります お店の外観はですねこちらとなります。 もうおいはいあ女子ホットクおじさんホットクのねシアホットク買ってきましたいやーこちらねかなり外観パリパリに近いぐらいなサクサクですかね外観に。 はい、なりますね1軒目ねかなりナッツいっぱい入ってるという事前情報だったんですけどもこちらのねアジョシホットクもねかなりナッツ入れてましたねナッツの量は1軒目と変わんないんじゃないかなと思いますけども外観はかなり1軒目の時よりもサックサクカリッカリみたいな焼き上げですねそれでは食べてみようと思いますそれではねいただこうと思いますいただきますうん やっぱナッツの量は軒目とそんなな変わんないですね、うん、ナッツの味もそんなに生地の方も味的にはあんま変わんないですね、うん、でも甘さはねこっちの方が控えめかなでもね2軒目のこのおじさんホットクの方がねやっぱマーガーリーを使っていたような、はい、感じなので味付けもねすごいマイルドに仕上がってますね、うん、次回またここに私が来た時にねシェアホットクどちらを食べますかと言ったらねおじさんホットクの方ですね うん、こっちの方が味がマイルドで私個人的には好きな味だなってはい、思います1軒目の方がね味がはっきりしてるようなはい、感じですねはい、はい、今回の動画いかがだったでしょうか今回はねシアホットクのお店 まあ、3軒を紹介しようと思ったんですけども今回は2軒ということでご紹介いたしました こ, このビーフ広場のね、まあ、シアホットク食べに来ようと思っている方はですね、まあ、2022年の最新情報ということでこちらのね今後釜山に来られる際にね食べたい方は参考になったかと思います それではね、今回の動画は以上となります。今回の動画はね、参考になったと思いましたらグッドボタン、高評価それとまだチャンネル登録されてない方はです、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでそれではまたバイバイ。